今月15日の全国都道府県大港女子駅伝、京都の3区3キロで17人抜きの区間新記録を樹立したドルーリー・シュエリ、シエリ15イコール津山鶴山中イコールが津山市の3区中学生区間3キロで登場し9分40秒の区間新記録を樹立。従来の記録を10秒更新した。 5位でタスキを受け取ると3人を抜き2位まで順位を押し上げて4区の選手にタスキを渡した。地元岡山県で構想をした。ドルーリーは区間心の走りも本当は1位になって渡したかったと悔しがった。ただ一つでも順位を上げられたのでよかったとも話した。 全国都道府県大抗女子駅伝の後は、地元津山市に雪が40ケラ50センチ積もり、あまり練習が積めなかったという。その中にしてはまずまずの結果だったかなと振り返った。新生として一気に注目を浴びた15歳は、あまり注目されすぎるのがあまり好きではない。そういった面では、ちょっと、と苦笑い。監督などからも気にせずとは言われている。 自分なりに気にしないようには頑張っています、と明かした。今大会は市町村大抗で、中学、高校、一般の男女混合チームで争った。今後は2月5日の美和公黒館2023、滋賀県希望が丘文化公園にもエントリーしている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。